皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年11月12日、最近はいろいろと忙しい日々を送っています。学園のピュアジュエル集めもやれてないので、来月分の在庫がありません。近いうちに何とかします。魔法使いのレベル上げことパニガルムは、今週も10回終わりました。 道中は面倒なボス戦闘トーマスを避けるのが最近のマイトレンドですが、アイテム配置によっては戦闘マスを通らざるを得ないことも稀にあります。バージョン 6.2 から防御ウィンドウの切り替えを便利ボタンとかに割り当てられるようになっていますが、個人的に十字キー左より押しやすくなった気がします。右手の親指一つで防御できるので、防御を出すスピードが格段に速くなりました。 理想を言えば、防御じゃなくて刃の防御を出せって話になるのですが、防御との兼ね合いもあるので、全職業対応するのはなかなか難しいです。それでも一段上の魔法使いになるためには、刃の防御も超速で出せた方がいいので、バトルコマンドの配置も見直してみようと思います。時間に余裕ができたら。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。